違うからな、うん、じゃあもう今ねあのー、今入ってますね お, お米入っててはい入ってますで、えー、何してんだろうと思ったでこれね今さらの後日談なんだけどこれなんだと思う塩<笑>水いっぱいって富に言ったのに。 塩いっぱいに置いてたの<笑>マジでていやいやつらい<笑>怖かった<笑>やめた方がよかったよなこんないやもう怖すぎですよやってることがなあうん、なんか映ってたりして本当トにいや全然ありますから全然ありえるもんねそ<笑>ういうのって<笑>だから 気づかなかったけど動画には残ってたいやかもしれない普通にバイクとかの音の方がいいのよ<笑>バイクだなって<笑>幽霊バイク乗らないじゃん絶対<笑>うーんって言っても<笑>全然怖くないんだけどピチャピチャとか言うのが<笑>めっちゃ怖い<笑><笑><笑>いやいやまあそう笑い事じゃないですけど笑い事じゃないホンに怖い本当に怖 い, 本当に怖いちょっとまあいいやちゃんとしよやっ な、はい、<咳><咳><笑>何やってんの<咳> 何 今日でだライブ帰 り, <笑>いブ帰りだ<笑>いだ。いや、ライブ帰りの状況。いやだから、ライブ帰りなの？今。<笑>ライブ帰り。ライブやってきました。どうおいつか<笑>ベースやる。ベース。ベース持ってやるじゃん。ベース持って。ベースやってます。バッチ。バッチな。バッチっていう。 <笑><笑>それバッチって言ってるやつ絶対バントやったの。リ<笑>ックな。んでさ。リック<笑>。<笑><笑>太鼓な<だ>の？な<笑>、何？<笑>バッチ。何？昔でやってんのあそ。<笑>カンティア。<笑>カンティアととし。佐々木。佐々木。<笑><笑><笑><笑>え、カンティアのカンタなの？カンティアのカンタの。タれ は, は。カンティアの。<笑>え、結構だってさ、うん、曲とかさ。うんうん なんか最近やってんじゃねえかなって思わなかったいやそのままった な, な、うん、<笑>お前なんお前なカンティアなんだよ佐々木<笑>カンティアのベース、うん、<笑>カンティアのベースのどう佐々木<笑>台本読んでんな豊ヨ <笑>ドラムとかドラムとかって<笑>小太鼓とか<笑>いやジェジェ<笑>ねしんしん俺も入<笑>はいはいってくれるみたいな一緒に や, ろうやりましょうバンドの中では俺もお前<笑>後輩後<っ>輩<笑>はいのおそらく後輩って何なんでやりますかいいや、いいよ<笑> you、mm -hmm.